はい、森ちゃんおはようございますおはようございま す, い ま, す, い ま, すまたレッスンの動画を撮りたいんですけど、はい、ええ、その前に、はい、のジムに行きたいって言ってたんで、はい、僕もちょっと筋トレとかあんまりよくわかんないんで<笑>せっかくなんでどんなのやってるのかみたいなと思いましてはいこの次駅近くにあるニューズいつも私が通ってる ジムになりますパーソナルですよねそうですありました<笑>じゃあちょっとトレーナーさんが待ってるんで行きましょう<笑><笑>、はい、こんにちは<笑>こんにちはよろしくお願いしますゆうすけさんはい、ゆうすけですはい、ゆうすけさんです今日はお願いしますお願いしますお願いしますじゃあやりましょうはいいつもやってるやつをちょっと最初にあ きげて吐きながら肩そのまま肘から引いていく目の前に出るでこっから体倒す倒してはいそうせの引く体倒すすすすすすすす 胸, 胸に今引く今、腕で引くっていうよりも肘を背中の後ろにこっち側に引きたいああはい。で目の前までこういうふう引っ張ってあげて引っ張ったりしてこれぐらい倒し て, こ, れ倒してこっからこのまま肘増したら引くんだけどこの時に胸を上に引く。 こう軽いイメージにしてあげると一番速いです入るはいはいはいそいはいはいはいでこれ速いはいはいはいはいはいはいはいそう。はうはいはま、はいはいはいはいそうそうはいそうはい、はい、そうそうそう。はきついはいはいまでこれていは全くないはいはいこいはいはそうそうそうそうそう。なんか全然さっきと違いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは 使わなそうな筋肉にすごい、きそうそうそうそうそう倒してあー、痛い痛<笑>、はいそうそうそうそうせーのいはい、痛い目の前まで来たら体倒してそっから引き込ん そ, う, そ, う, そ, う, そ う, うわ、きつはい、あ、は、と、い 正面にセーブ あ, あとう、ねねまあの。 早くやる必要はないみたいなこと言ってたと思うんですけど、はい、ウェイトトレーニングで気をつけた方がいいのってどんな一番はやっぱりフォームなんですよフォームなんで一番気をつけてほしいのはフォーム で, で、ゆっくりやってゆっくり下ろすっていう動きっていうのは力をずっと入れ続けられる話になるんですけど素早くやっちゃうと要は一瞬でけグってやるときに 入れたいととこころろ以外のところにも要は補助筋っていうその、うん、本当に効かせたい以外の部分の筋肉を使いやすくなってそうすると例えば重たくなった時にイクッとグッと引っ張ったら引けちゃうんですけど肩で引いたり腕で引いたりすると効かせたくないところも痛くなっちゃったりとかで、まあ、力強い人は特にそれで関節痛めたりとかしちゃうん、ね、でやっぱりゆっくり引いてゆっくり戻してあげるってやった方が筋肉自体にはちゃんと効く。うん ただ、このあと今、ゆっくりやったんですけど、ゆっくりやったと、もっと軽い重さで、素早くって動くしてあげないと、今度、筋肉がゆっくりの動きに慣れちゃうんで、そうすると、パフォーマンスを出そうと思った時には、やっぱり素早い筋肉の動作が必要になってくるんで、そかそっ か, そっかそのゴルフとかでも、重たい例えば、パワーつけるために、重たいもの、重たい器具とか売ってるじゃないですか、はいはい、ゆっくり振るみたいな。でもそううするとスイングが遅くなっちゃうから今度 シャフトみたいなねでめちゃめちゃ軽いのでもっちり振みたいなスピードを出すためのトレーニングするじゃないですかと一緒ですパ<笑>ワーをつけるために重たいものでゆっくりやって、はい、スピードを落としたくないから軽いもので素早くやるってやるとそこの使ってる筋肉要は要はスイングだと全体の筋なんですけど筋トレも一緒でその同じ部位の筋肉がゆっくりに対応する力強い筋肉だけじゃなくて そのままス ピ, ードがスピードとパワーを兼ね備えて筋肉にするために重たいゆっくりと軽い素早いっていうのは、まあ、やった方がいい<笑>っていうのは理屈は一緒です今のはそのトレーニング動向の話でやってるんですけど水ずちゃんの場合はもともとのゴルフのスイングが出来上がってる状態でスペックを上げようって話なんで素早くやる必要ってあまりないです、ね、その今のは一般的な話やって<笑>ある程度仕上がってる状態でその背中の筋肉が弱いんで こいつを今強めなきゃいけないんであんまり素早くやらなくても正直今は大丈夫、うんうんうん、なるほど一 般, 一般人ではないし一般人ではない一般人ではないいわゆる ダ, ダイエットしたいとかただ筋肉つけたいっていう人ではないですからね<笑> そ, のその目的で今日来てたんですか私やり方はう違う違うじゃあ大丈夫です<笑> <笑>早いのやりますか早いのてやりましょう早いのそしたら肩押さえて、はい、でその時はもうこの状態に作って、うんはい、こっからもう勢いに戻します戻しまえ1そうもうこれうバンバンいってくだ1そう 2, 2そうはい3なるほど押せ45そう6 <笑>マックスはい41はい じでも、やっぱりね、あの<笑>それ後の筋肉がたぶん、本当に弱いから、<笑>本当に弱いから、早くって言ったら、もっと早くできるはず<笑>なんですよ。 なるほど。弱い弱いって言われてるとこなんで。<笑>めちゃめちゃ強くなったので、自分がめちゃくちゃ肺く安定してできるようになったなっていうふうに感じると思 う, う<笑>こ。これから上がっていくんで。<笑>伸びしろが し, ろしかない。<笑><笑>ヘッドスピードの割に周りと比べて距離が出ないっていうところから入ったんですよまず。ああなるほど。身長も低いわけじゃないのに、なんでこんな飛ばないのっていう話からなんかいろいろチェック。 されたんですよ。<笑>そしたら、背景がなんか著しくなんかないのみたいな話から。さっきも言われてたもんね。そうだ<笑><笑>あの、早いのやった時、結構フォーム乱れてましたよね<笑>。<笑><笑>僕の個人的なイメージですけど、やっぱり。 スイングの時って、ブッキングって力入れなきゃいけないじゃないですか、当然。心不正にする時に安定させるとき入れるんですけど、ただ背筋、背中弱いとこうなるんですよ、こっち強すぎると。うんうんうん、でもこれに対して、こうなりすぎないように、力は入ってるけど、ある程度保ちたいじゃないですか、姿勢を。うんうん、そうすると、って背中の筋肉も使って、立ち上げたいですね、まずそのアドレスの時自体、うんうん、で、今度、こう、入っていった時に、こう、行くじゃないですか。テイバックしてで スイングを下ろしていくように、腹筋でぐって、腹舎で下に向かってこうスイングしていきたいと思うんですけど、僕は結構、背中も使っていて、こっち側の筋肉で引っ張りつつ、こっち側の筋肉で押していくっていう2つをやりたいです、僕は。縮まると同時にこっち側も、こっちを伸ばしていくっていう2つの動きがこう入ってくると、僕は最大的な力が出ると思ってて。 そうするとやっぱり背中の力もないと引っ張る力がなくなっちゃうんでだから背中は必要だなと個人的には思ってますそれがちょっとゴルフ理論上正しいかどうかわかんないですけどでも羽生選手とかは背筋強いって言いますよね<笑>、まあ、そうまあやっぱ背筋って言われるよねまあね な, なんでもそうそうだよねこれから<笑>、はい、背筋が弱いホリちゃんですちょっと頑張ってもらわないとダメ、ね、<笑>これからですね<笑><笑> く通りに生かしてほしいですね。<笑>えじゃあ今はえっ、ー、ともう本当背筋メインでしかやってない。基本的にはっていう感じ。これこれやって書いちゃう。いやそんなことはないですね。全<笑><笑>身ですね。ああと全身<笑>だけどまあメインがこっちが重点的にやってるみたいな感じですね。なるほどわかりました。<笑>ちょっとせっかくなんであのー、まあ視聴者さんなかなかこう。 ジムととかかに行 け, な行けないというか、まあ、パーソナルまではって考えてる人もいると思うんですよなんか家でなんか気軽にできないかなみたいな、はいはいはい、その自分でやれる背筋を中心に鍛えられる方法を、うん、そう家で、まあ、森ちゃんがやってるやつをちょっとこの後、まあ教えてもらおうかなとはい、はい、<笑><笑><笑>思います次は<笑>じゃあちょっとウエイトトレーニング編はこんな感じで、はいじそれまあ、いろいろありがとうございましたありがとうございます 食べます <laughs>